ま「聞こえる過去の衝撃」「愛の戦士たち」「立ち上がれ一とつになれ」「g e t WAY」「暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない」「心に変わるささいばのラヴィスキー」 「いついてる」「いつてユニクロンはベクターシグマの意識を奪って ユニクロンによって宇宙が破壊されるのはもう防ぎようがないって思われたんですでもビッグコンボイとライオコンボイそしてサイバトロン戦士たちの活躍であのユニクロンがついに追い詰められていったんですえの生徒たちに手は出させないアイオンタイ せるかライオンンきうわうわ今だビッグコンボへマトリックスバスターセット さらなるユニクロをこの宇宙から消滅しろ まさか正義の心なのか一体、何がどうなったんだユニクロンが勝ったのかサイバトロンが勝ったのか あのユニクロンが負けるとは考えられるやっぱサイバトロンは全滅だったのかなユニクロンかサイバトロン私勝った方の味方よ勝ったのはどっちなんだディナビうっさいわね私だって知りたいわよっ<音声> 大丈夫だ。おーい、俺だって。羽生ケイリも辛いんだな。めちゃダメ。卒業式。ありがとうライオコンボイ。あなたがいなければユニクロンは倒せなかった。いや、本当の勇者は私ではない。私の力でもありません。 私と今まで行動を共にしてくれたみんなの力ですうんいいサイパトロンに育てたな私は何もしていません彼らが自分自身で成長したのですそんなことはありません私はビッグコンボイに教えられるまで学校の成績が全てだと考えるような未熟な副官でしたさてと。 体操の始まり始まりったく今だから言えるけどさてて鼻持ちならねえ優等生でさ天狗になるって言うけどおめえの場合鼻じゃなくって首が伸びたっつうか首のないペンギンに言われたくありませんでくく犬も歩けば棒に当たるキリンも歩けば首が当たるっていろ色々失敗してくれたよなそうそう こいつの言う通りやってたら何度もスクラップになってるな皆さんにはいろいろご迷惑をおかけしましたロングラックさんにもいいところあったでしょああロングラックの勇気にはいつも感心させられましたああいうのは勇気って言わないんだなただ無茶なだけだったりしてむちゃすむちゃすむちゃくちゃだって懐かしいなそれまあ俺に言わせれば無茶なところはブレイクも同じだい覚えてるかよ赤ん坊になっちまった時のことああちょっとかわいかった あのまま赤ん坊でいてくれたほうがどれだけホッとすると思ったか命令されない分なブレイクだってあのままおじいさんでいてくれたほうがどれだけ静かだったことか何何かこの通りじゃまったくそんな2人に比べればこのコラーダ様は冷静だったよな自分で言うのもなんだがやっぱ大人って感じ コラーダの場合動かないだけでしょいつもてぐろ巻いて転がってっからさ何度うっちっと間違えたかブレイクエロカードですオイラものんびりやなのは同じですがコラーダには負けるかもしれませんねごめんね負けるよコラーダ一本筋を通してシャキッとやろうとか思ったことはないのかおあいにきさま1ぽを通したら動けなくなるんだよヘビだけに。 ああいえばこういうおめえだってカッカと燃えるだろそうだな 明太子をキムチで巻いてタバスコかけて食った時くらいかなあの時はカッカッと思えたぜ誰だってそんなもの食べたら燃えちゃいますだから下の先が先ばれスプーンみたいに生まれてるんですね俺はヘビなのひんやり冷たい夏向きの動物頭もクールに冷えてんの好き好んで危ないとこに飛び込むなんてヘマはしないわけそれが使命ならたとえ危険があろうとも飛び込んでいきますえらいロックラックどうせなら君一人で行ってくれればもっとえらいサグ使命だろうが なかが、か格下と燃えるときは飛び込んでいくの。僕はできれば皆さんの見送りをさせていただきます。出たんべえ。サイバトランの選手としてそれでいいのかい？みんなの見送りするのも億劫なんだから寝てるんだな。スタンビーより私聞いたんですね。まあいろいろ言ってきたけどな。不肖このマッハキックから言わせていただけば。 みんな同じだ、経験のない若造どもさ顔が長い分、経験も長いのかもしれませんけどねお前の首ほどは長くないまあ、ハキックだって結構感情に任せて戦ってましたよ経験豊かな俺が熱くなるのとお前らが熱くなるんじゃお風呂屋さんと草津の湯ぐらい違うんだよなんだかよくわからない理屈なんだな年を取ると理屈っぽくなるって言いますかね本当本当。誰が年寄りだ こう見えても俺はまだまだのビチビチのヤングホースだぜそういえば我々の中で誰が一番年上なんでしょう僕はウサギ年だし俺はヘビ年だからあのそれって年齢とは関係ないんじゃないでしょうかおいハイラットどうしたんだよさっき固まってっけどあんまし年齢の話はしたくないんだなは そういえば、範、は、囲、い、だったビッグコンボよりお兄さんだって言ってなかったっけ本当はそうなんだななんせ、ベクターシグマ様とタメで喋れるぐらいだもんねええー、ビッグコンボより年上っていうと、相当ごめん、言っちゃってますよね誰か誰か私の名前を呼んだかなマジ、ビッグコンボに聞かれてたぜい、い, いえ、今、誰が一番年上かって話してたんです私はまだ若い みんなより少しお兄さんなだけだはいはいホンなんだ信じてほしいブレイク変身スタンピー変身マハティック変身<笑>うわ 戦士たるもの常に全身あるのみなんつー、馬鹿力…ハニクロー<笑><笑>いきなりと卑怯な野郎だぶっ飛ばしてやるブレイクアンカー待ってください相手はどうやらサイバトロンです見てくださいね、なんだと間違いありません偽物に決まったら…うん 確かにこればっか、えー、<音楽>皆さんのおかげで、このスタンピーもちょっとは勇気を持つことができましたスタンピー、お前そんなに捨てたもんじゃなかったぜそうですスタンピーのおかげでブレントロンを追っかけることもできたんですから<音楽><音楽><音楽>でもあれは… カインダッドのおかげだったんですそうなんだなぁオイラがちょっと知恵を貸したんだなだなんだ、そうだったんですか ひ, ひそかに尊敬してて損したぜそんなひどい複雑な交換計算をしたのは僕ですよはいはい頭脳名席でみんなの耳になってくれたスタンフィーはい勉強ができて勇気のあるロングラックそんな褒めてもらうほどのことじゃありません<笑>学校は主席で卒業ですけどね嫌味なやつ 経験豊富なマッハギックふん、まあ褒め言葉として聞いておくぜ旅をしている途中は正体不明だったんですが実はタイムフリーズで大活躍だった範囲だとひひ<笑>ちゃうなみんな素晴らしい仲間たちですあ、でえ、ちょっと待て俺たちはどうなってんだよよく考えると、お二人はカッカ増えたりトクロ巻いたりしてただけみたいなそりゃねえだろう思い出してくれよ俺の立てた手柄の数が だってやるときはやってたんだからなあひどいよなコラーダそうだぜブレイクなんかと一緒にしてほしくないぜなんだよそれ冗談冗談二人とも立派な戦士でした<笑>これからもよろしく頼もうコラーダまあそこそこになブレイク任務なんじゃクソっくらえだ俺は俺の燃える心の言うままに動いてるだけだスパイラルボックス 何はあ砂漠の星なんてやっぱりペンギンには向いてねえぜ俺一人でもいいんだぜにゃっ単独行動にしよう俺だってそうしてえけど単独行動はまずいだろ 相棒によっては単独行動の方が動きやすい場合もある。なんだよ、俺は足手まといになるって言いたいのか。<笑>っこれ待てコラダ。ダーあれコラダ？コラダ<笑>。おい待てよコラダ。単独行動はまずいぜ。あれこっちにもコラダ。 あっちにもコラーダうーこうなったら、まずあのコラーダに、一撃何すんだ、この野郎うわおめえが本物かわりわりコラーダが4人見えたもんで、手っ取り早く、な探知機はついてねえのか みんなの成長は素晴らしかった。精神的な成長はもちろん、戦闘能力も見違えるように向上した。えー、ブレントロンやユニクロとの最後の戦いは力強かったですもんね。うん、私を十分に補ってくれる戦いぶりだった。あとは経験さえ積めば、私よりも強くなるだろう。だけどさ、もし俺たちが戦ったら誰が一番強いのかなねぇ、仲間同士で戦うなんて考えたことありません 考えなくてもいいよ、お前弱いからさ、スタンピそんな僕だって一生懸命戦えば弱いよ、やっぱり強いばかりが戦士じゃないわ、スタンピありがとう、ナビビッグコンボイが一番なのは当然として、あの自分の口からはとても言えませんが、やっぱり知恵と勇気と体力のバランスが一番の私、ロングラックでしょうかって言ってんじゃねえかよしかしな、ロングラック 俺の長い戦いの経験から言って実戦はバランスが取れてるだけじゃダメだ飛び抜けた部分がなきゃなマッハキックの方が強いって言いたいんですか俺のエラスティックハンドはサイバトロン1の防御技だもし勝てなくても絶対負けないあのそれじゃ一番強いことにはならないでしょでもよいざ実戦となりゃロングラックやマッハキックみたいな図体がでかいやつより俺やブレイクみたいな小回りの効くタイプが強いぜんじゃあ口はまったようだけど熱く燃える魂の差で コロナを破って、俺がギンギラギンの一番かなギンギラギンの一番ってなんだよあのな、昔からヘビに睨まれたペンギンっていうだろ俺が一番に決まってるぜそんなこと言わねえやっぱり私が僕かも俺だって俺俺に決まってんだろう。負けなきゃ強い私が僕が俺が俺が俺がみんなには悪いんだけど、タイムフリーズを使えば戦わなくてもやっつけちゃえるんだなそれも。 お兄さんも辛いんだなダブルミサイルくそやったねさせか、うんお後ろですバレッグアンカ う, うるさい奴らだ囲い込んで始末だ、うんうんうん 間のうちなんだな。こっちをこうしてこいつをこのあたりに。うん。これでやつら全滅なんだな。よし打ちまくれ。えー <笑>やりましたうまくいったんだなあさって来やがれおととい来やがれってんだよマッハキックは要塞性の戦いで自分の部隊を失ってしまった人は時としてつらい経験もしなければならないだがそれを糧として成長していくものだ私はマッハキックの経験がきっとロングラックにも役立つだろうと思ったえ じゃあ、ビッグコンボイはすべてを知っていて、うん、い, いい話なんだなとてもナビ的確な判断を下すためには休暇も必要だ今度の宇宙ステーションではお前も休暇を取れこれは命令だいいい愚かなのは私の方だった デストロンたちは私の作戦を見抜き新たな仲間を呼んでいたらしいみなさんあれを見てくださいんベクター・シグマお疲れ様でしたハイナットははいベクター・シグマご無事だったんですか コンピューターは自らの力で修復するようにプログラムされていますユニクロンの意識が消えた今私の意識も戻ったのですよかったーほっとしましたーあなたたちの正式な卒業式を行わなければなりませんねはっ当か。こら、ベクター・シグマになんて口の利き方だごめん今度の戦いにおける功績は 永遠にサイビッグコンボライオコンボあなたたちはセイバートロン戦に残るグレートコンボとして働いてほしいのですありがとうございます今までの経験を生かし力の限り努めます光栄ですしかしわかっていますビッグコンボは 一匹狼として宇宙を飛び回っている方が似合っているのですありがとうございます卒業式の準備を始めましょうあら、やったどこから持ってきたんですそんなもの卒業式には、やっぱり桜が付きもんだろなかなか立派な卒業式になりそうなんだな サイバトロン戦士の少なくなった今がチャンスだ。ワルジエならやっぱりアルカですねああ。お前たちだけがめでたしめでたしなんて許せるか。サイバトロンだけハッピーエンドになるのは美しくない。我が力を徹底的に見せてやる。<笑>暴れるぞ。ずる賢くて悪かったね。わしも。 まだまだ暴れ足りんぞ。皆の者、行けぞ！おいマグマトロンまで。僕たちが戦ってた時、ただ見てたんですよきっと。相変わらず調子のいい奴らだ。いいとこ取りなんかさせるかよ。俺は金銀に燃えてるぜ。これが本当の卒業式です。僕は卒業なんてしなくてもいいんだけどな。 私の子供たち宇宙の未来は彼らに動かせます。いい子でいろいろ私のことも忘れるな。今までありがとうアドトリーム楽しかったまた会う日まで